皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月5日、あれから10日が過ぎました。バトルロード参加券もたまりましたので、10倍バトルに挑戦できます。これで金の錬金石が2個から10個になります。では、早速行ってみましょう。 新速メラガイアーの範囲が思ったよりも広くて、3匹同時に動いたのが今回のハイライトでした。動いていない2匹に背を向けた上で、十分に距離を取ってから起きたのに、完全に真後ろに新速メラガイアーが飛んでいったのには参りました。そんなハプニングで刺激的になったバトルも無事に終了です。今回のまとめとしては、10日待ってでも金の錬金石を2個から10個にする意味は十分にあるということです。